います。まず締めていきますお、息がいいぞこの野郎この野郎の頭部を蹴って気絶させますこの野郎、はい、皆さんお写真を撮りくださいもっと前に来てお写真を撮りいただいてよろしいですからねさあお茶い寿司名物の息の根止めマグロ入りますそれではカウント3か